沖縄区市でお迎えください大型フラフの共演各チームの私の皆様です<笑>さあトップバックを終わりましょう<笑>まずはですねあのチームとしてのご出演は叶わなかったんですが私のみでご参加くださいましたキルの皆様です ああ。 はい、続きましてチェンジ、チェンジなりますか大丈夫ですか大丈夫ですね、はい いい<音楽> まだまだ続きますよ「とさやびくり南を受けてさずなおしがそよそうよとよさ」 風邪ひくね 続きましてですね